はいえー、5月の11日木曜日夕方のひな行きまーすはいとも、えー、ちゃんとはあとで合流しますということで行ってみましょうレッツゴー<笑>はいともちゃんは軽トラで農場に行ってくれるのでそのうち合流しますはい。 はい先ほどまで雨が降っていたんですけど何だったんでしょうか、この天気素晴らしい、何だったのかはいそして鍵を忘れるというね、はい、失態を犯しました。はい このぐらい開ければ大丈夫かしらはい、通れます通れました開けといていいかな、うん、はい、行きますはい、小松菜がピンと立っている 徐々にできていく触れ合いエリア拡張工事はいうさいねはい、日向ぼっこしているダチョウがいます 押す自転車に並走してくれるね優しい優しいというか何を考えているのかよく分かりませんが並走してくれる愉快なダチョウですはい<笑>ということで夕方の日な早速いきまーすさて 餌をちゃんと食べてるでしょうかね。水飲んでるますかね。はい、日傘の方に到着しました。はい。ということでやっていきます。 はい、火の車の中に入りました。餌を食べてる音がする。はい、エアコンを入れておきます。二十七度です。はい、みんな食べてるかな。 さてさてはい現在の室温は 26.2 度,、はいえー、度はい湿度が 30% ですねで先ほどまでは雨が降っていたんですが今はカラッと晴れているので晴れ4時16分ですはい温度測ります わしわし食べてるいいね餌の減り具合としては素晴らしいですねはい残っていない模様水も追加したものをしっかり飲みきっているあはい温度測ります 度そして 27.5 度 25.9 と 27.5 はいつつ、はい、かないでいはい二十はい 25.9 と。25 二十七点五。そうですかね。あ、いい感じね。うん。餌、うんうん、もない。お。素晴らしいです。素晴らしいぞ、君たち。いっぱい足しちゃおうか。そうだね。うんうん。はい、泣かない、泣かない。泣かないで。 そして区画の中の子たちははいみんなまとまって休んでますごめんねおどかしちゃった、はい、27.3 おえっ、ー、とね区画の中が 27.3 の 29.0 はいはいえっすっげええ すごい。やばい、こいつでかいな。ね、大きくなったよね。よく食べてるな。はい、こんにちは。あもう二週、三週目か。そうだね。早いですね。早いね。やばいね。でも半年もすれば百八十センチでしょ。そうか、まだまだあれか。<笑>いいね、可愛 い, いよ。はい、またの間からこんにちは。 ほら見 て, ほら見て可愛くないハゲてるけどねなんでおハゲちゃんになっちゃうのかちょっとね原因は知りたいんですけどハゲ、ね、るやつとハゲないやつの差は何だ遺伝か<笑>遺伝疲れているのかなはい6番ちゃんそうね恥じてはいけませんよ はい、最近ヒナがダチョウヒナが飼育員を続きます人に慣れてくれてるのかわかんないですけど人に慣れてきたのか人をなめてるのかなんか余裕が出てきたよねねああアイランあかわいらわっい。トンネルよいしょー 道路も怖がらないよ。いいね、怖がってストレスになるように全然いいよ。全然いいですね。理想的。はい。みさん、お水ですよ。あ、お水、よかった。誰かさ、区画の扉破壊しようとした。え、嘘。なんかすごいへこんでない、ここ。よ。ここ。あ、本当だ。ちょっと怖いね。ブロックをくかい。 ダメだぞ誰だ破壊神<笑>あのおっきい子が外からアタックすれば割れあの入っちゃうよねダメだぞあらっは い, はいちょっとどいてね頭に乗っけちゃうよいや やめてあげてくれはい、足元に来ないで危ない、ま、間違って踏んだら怖いでしょこうやって内側からブロックすればいいうん、内側に置いちゃえば動かない気がするごめんよ、寝てたのに起こしちゃって、うん、よっけよっけ さててて下にイツをお願いい、はい、はいどいまははどいて食べちそうだぞいっぱい食べろ。 いいやいや、コにいたんではなくて<笑><笑>この子この子みたいに餌を食べて<笑>いや口を食べて日本がいないぞよくないぞあおいいですねあみんなつなぎ落ち着くのに忙しそう全、ま、く。 い<笑>いですね、皆さん。ああ、ごめんなさい。よいしょ。よいしょ。はい、悪いことすると、かけないちゃう よ, よ。お、減ってるのかな、これは。 水餌餌がね、餌減ってるんじゃないこっち側、こっち側がそうないんですよ。そうか。よよいしょ。 はい、食べられてます。絶賛捕捉され中です。<笑>いいねー。いいねー、長靴滑っちゃう、痛いね。水をどんどん踏んでいけ。 こうやってロストワールドで女の子は食べたいって言ったんだ。<笑>はいはいはい、かわいいね。眠りに登ると足けがするよ。そうそうそう。ダメダメダメ、スマホをつつくようになっちゃダメダメ。あっ、なんかすごい面白いことになってる。ててててあ、乗った、かわいい。 あら、ああ<笑>めっちゃ可愛い。大人気。<笑>ここに収まっちゃって。え、あ、収まった。いいあ、だだだ だ, だ。<笑><笑>大丈夫かい。し曲がったりしないでね。ね、長靴が滑るみたい。 なんかポニタンガリバーみたいですね。ああ。ガリバー旅行記のさ。縄で縛られるやつ。巨人そう。<笑>巨人っていうか小さい人たちの国に迷い込んだ。なんだこいつであの縄で縛られるやつでしょ。そうそうそう。ごめんもう立つよ。まずいちゃうね。ちょっと<笑>立ちたいからちょっとねひどういってね。<笑> で歩いたかな。可、は、愛、い、い, いねい。はい。はい、どうも。こうやってさ、ごめん。痛い、痛い。ごめん、ごめん。ごめんね。何番だ、君はでかい。でかいから許して。おお。収まるね。もうた、立ただして。<笑> よしはいーはーいいいですねペットりこうやって慣れてくれるといいですよね最初からこうしとけばよかったんだよね入れた時におりながしばらく寝て寝てるとかさ最初はでも怖がってヒューヒューヒューヒューってなるんじゃないこんだけ3週間毎日なんか私たちが来続けることによって親だと思う 親というか自分たちに害をなさないものだとでかい友達だと思わないかなじゃない友達だと思ってくれてるか怪しいですけど君詰まってな い, はどいつあ、ここへ<笑>あ、でも詰まってはいないのかすぐ終わるから待ってて待ってていいよバイバイ。はい <笑>バイバイ週でそしたら忘れるでしょうはい、ケツをつつかれる今は小さいねうん、つつかれてるこいつははげられておくはげはげ て, く<笑>おはげはてないかわいいねみんなかわいいのは今だけだね つくんじゃなくて、餌を食べなよ。よくないよ、強制休止が待ってるよ。でね、皆さん。つ い, いのかしら、はい。チビちゃんたちはすごい寝てます。ああ。ついのか い, いのか。顔足が。でも、ここは二十九度だった。ね。こんなに暑くないと思うんだけど。大丈夫ですか、皆さん。 いいですか一心不乱に希釈を続くやつおはげおはげちゃんジ<笑>番ちゃんははいいご飯食べに行てみなさいはい、はい、<笑>えらいちゃんと行ったいや入ってきたもうここにいるラグツじゃなくてさ今度は行ったなってきそうだあの子食べてる あまり、体がとっても細いあっうろうろしてるけど食べないで<笑>どういうことなんだはい、食べなさい水を立てたてやったうわー、ぽってりえずんぐりむっくりねぇこれは帰 っ, 帰ってきたぞ<笑> みんな寝てるね、十六番くん。なんかちゃんかわかりませんが。まあ、まだいいかな。だね。このぐらいに大きくなると、嫌でも。活動的に。暑そうだな。みんなで集まってるから、余計暑いんじゃない。ね。 だったらヒーターがある真ん中に来そうだけど、ね。確かに。なんで端っこも。暗いから。あ, あそっか。ここだとさ、うん、太陽が当たるじゃん。あ、そうだね。まあ、消せば。もう消せば、みんな、消したらみんな自由に動くんじゃない。起きたしいいです、はい。はい。はい、君たちはご飯食べなさい。ああめちゃくちゃ集まってた。はい、まね、また今度遊んであげるからね。また明日。 いいしょはいちゃんとねご飯食べてね健康に育ってくれて寝てくださいよいしょ食っちゃねくっちゃ ね, くっちゃねしとけば成長できるよはいみんなおやすみおやすみーはいということで5月の11日のお昼じゃなくて夕方のひなでしたバイバイバイバイ